自自分の実力にる自信があるある こ, の法則だこにのちょっとお遊びと行こうかい何のマイク の, 今回のチャンのア。ああ、もうがいよ。シュコン。私のあた頭のボルトも揺れてるよ。 元々ついてないでしょ<笑>ゆるんでんのついてるジャンク品やジャンク品<笑><笑>ハードオーブ<笑>ひどいちゃんがおらん限り、君はもうジャンク品な<笑><ど>い安倍<笑>ちゃんに感謝しろありがとう<笑>パンパンミーーーベールの向こう側をご覧 あ, あくそソしシュここで回復選手たちよかったシールドオータ<笑> オフタリのシールドフルステー ーここにいいでいいでいるいるいるこいここあここここ、いでいいあいいで でも、あいつだけは殺しに来てますやっぱり、今、ね、たよ せだ<笑>よくもやって<笑>対やんけ頑張れけ れるせろ<笑>キリキリ飛ばせる。 もう近距離ないよ<笑><笑>おいテンパン何やらかしてんのよマジで残り2パレ残り2パレ作んなよまさか残り2パレは思われあんなとこでやっちゃだメだから <笑>それしかかなできんかった<笑>いよあほらネジないから。